か Dodge up, Dodge up. ユー《ユナおしか!》 待ってたよ何が起きたタカはどこだ村の連中と隠れてるここも猛虎に襲われた手向えば殺されほとんどが捕虜にされたよ残りのものを奪いに戻るはず今のは石膏だほどなく軍勢が押し寄せるぞなら逃げなきゃすぐにいや村を守る あの火事場も民も失えぬ望むならばお主は行け嫌だね私も逃げるのは飽きた村の者に会いたい何人生き延びたのだ そんななに多くないほとんどが百姓か鍛冶屋さ戦えそうにないねんはどうだ虫の一匹も殺せない風抜けだよ今のは秘密ね<笑>なぜ兄弟でそうも似つかぬ酒くれるなら教えてあげる村のみんなを避難させてたんだけど一人ここらで猛虎に捕まったんだ生きてた猛虎は言った しばらくは戻ってこないよこれから火事場に向かうから一緒においで火事場は動くかああでも火はつけないよ煙が出たら最後は猛虎に火どころを知られるからいや釣り出してやろうさすれば血の利を生かせるはずだ火事場をお取りにするってわけだ 井様姉さんタカあなたのご無事を祈ってましたそれはありがたい時に頼みがある何かご入り用だとかどういったもので叔父上を救いたい金田の木にとらわれておるのだが守りが固く人知れず忍び込める道具がいいここには火事場がある上お主も腕利きだ 最高のね作ることはできますがじき猛虎が来るのでは村は必ず守ってみせる任せときな火事の助手が要ります雪男という名のどこにおる嫁を探しに行ったはずです村の方へ俺に任せろユナ、戦の支度をできてるみたいです ハハハハハ 先生おはいタがカジバで待っておるお待ちを妻と妹が川にいるんです今すぐ案内しろこちらへ俺から離れるでないぞ 地を見るないか分かりました猛虎に見つかったここにおれ生きてたか恩に来ます猛虎が来る ユナはどこだ川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません何戻るまで火を入れるな 島は火をを入れられらるぞ誰かを探しておるのかしくじったよ川の向こう岸で捕まっちまったあの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだならば捨ておけぬな行くぞ侍は死ぬ嘘をつくなお前の仲間を悼むぞ侍ない村の奴は ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА な姉さん心配させやがって火事場に火を入れろ猛虎が寄ってきますここを打ち壊しはせぬであろう この理を逃す手はないぞその前に殺されるかもいずれにせよここで猛虎を迎え撃つ うん。 お侍様の戦い方じゃない何を申す<笑>お侍どころじゃないよこのお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇みった伝説の武者クロード様さ<笑>早く逃げましょう ならぬ火事場の火を焚き再び小松が誇る武具を鍛えようさすれば直ちに志村殿をお救いできよう伝説のクロード悪くないだろう、ね 侍は誉まれを重んじると書で読んだそれが己らと我らの違いよならばなぜ我が兵は背後から斬られている堺は決してさような手を使わぬ戦では化けの皮が剥がれるならば己は犬だな不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ止めたくば大原国に下るしかないそして我らは本土襲来の手先となる違うか考えておくことだただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ それまで首が繋がっていればなたかが仕事を終えるまでおじ上をお助けにはいけぬなユナに話を聞いてみねば